はいどうも皆様さこんにちはグリードです、えー、今日はですね僕の一、まあ、日的な動画をちょっとチャレンジしてみようかと思いますで今日の予定は、まあ、そんなにないんですけど、まあ、ほとんど休日みたいなもんなんですけどちょっとねあのレンタルジムをちょっと借りてみたんですよでまあ、ちょっと筋トレ風景の撮影も撮れるなってことで、まあ、まずそれをやることとでその前にえっとですねまあ、ちょっと動画撮影実写の動画撮影をやって でチャリティー企画の生放送がベブラとあるので今日はそれをやって筋トレに行くって感じですねでまずねちょっとお昼ご飯を<笑>食べてないからちょっとお昼ご飯を今から作りますはいというわけでまずご飯作りね筋トレの2時間ぐらい前にいつも作ってなんか食べまして今日は料理動画単体というわけではないのでもう本当にね結構リアルなあるもので作ります でえー、今日は鮭とすごいもう前ほぼ前に使ってるねめんどくさい時のカットほうれん草冷凍のやつといつ買ったかわからないこのパスタでまあなんか味付けはちょっとなんかどうしようかなあるものだこれ前のマジックソラトでいいかまあなんかあるもので作りますケチャップとかもあるからまあなんとか何かできるでしょうというわけでとりあえずご飯を作っていきます バーンよいしょでこれさもうどうせ油鮭けから出るから直接直接行っちゃうか直接行っちゃおうまあもうねなんか今日のこの飯は料理道具みたいに料理ってより多分なん焼いたものを食うっていう感じになると思うまあ、ちょっと弱火ぐらいでじっくり焼けば多分問題がないはず よいしょとりあえず弱火で焼いて繰り返してって感じだね本当はね今日もうちょっとちゃんとした料理を作りたいなと思ってたんだけどなんだかんだ時間がなくて結構リアルな食事になってしまったまあでもね本当こんな感じっすよ この前紹介した筋肉飯をほぼ毎日食べてたまになんかこういう簡単なものもねただただ焼いて食べるみたいなのをずっと繰り返してる魚のすごい油が出てくるから引かなくてよかったねちょうどほっ削って 普通にくって。あとはパスタを普 こ, こに入れて。ほうれん草も入れちゃって。お、これ。 起きてからねまあこいい時間ぐらいして今経ってるんですけどまあもうね適当にマジックソースで味付けしただけだけど全然美味しい、うん、まあちょっと多いから、まあ、これ2食分くらいで食べようかな1食ではちょっとねお腹パンパンになっちゃうからまあだいたいいつも YouTube か t w i t 見てるんですけどまあ t w i t は まあ、こういう COD 配信者がやっぱり多いかな別ゲーはあんまり見ないですねで彼は、えー、ツーパックって言って今シカゴの、えー、サーチアナリストかなでまあもうサーチの神って言われてる人なんですけどまあ、昔から本当に昔から海外のサーチトーナメントずーっと勝ってきた人なんだけどほ、まあ、本当頭のいいプレーがすごいね上手くて。 まあすごい参考にさせててもらってるんですけどでもね、今はね、ちょっとね、海外のね、しおり配信者、みんなプロも含めね、ウォーゾーンの配信<笑>ばっかりで、あんまりこう、e スポーツルールで参考になるっていう配信、あんまりないんだよね。はいどうも、皆様、こんにちは、グリードです。というわけで、今日はですね、皆さん、コントローラーのこのスティックがちょこっと勝手に動いちゃうっていう時ありませんかね。 腕が疲れちゃう。でもそれじゃあ腕のトレーニングになっちゃうから、胸を落とさないといけない。やばい。六。るぎけき七。やばいあ。膝ついてる。膝ついてる。<笑>あもういやもうガチ<笑>やばいしんどこれ。いやち ょ, やちょ待ってちょ待ってまおあのー。 なんかめっちゃコメント欄笑ってますけど。 さ、はい、あ, った あ, あ終わりました<笑>はいというわけで今動画撮影とえっ、ー、とねチャリティー企画の生放送が終わりましたえっ、ー、とねこの<笑>チャリティー企画のこの生放送今回なんか「ベブラに筋トレを教える」っていうやつだったんですけど<笑>結構思ったより疲れちゃったんだけど今から「 えー、と 借, りてたレン借りたレンタルジムに行って筋トレしますで動画の編集とか、まあ、自分でやってるんですけど僕はまあ編集は今日じゃなくて多分明日とかになるかなよしマスクと い, いつもつけてるイヤホンワイヤレスのやつねゼンハイザーさんのやつですね靴はね僕ずっと軟きですね、まあ、やっぱ安いしそれ僕の足にぴったりくんでお気に入りやっぱ白が一番多いかな はい、というわけでジムに、レンタルジムに着きました。で今か ら, ら、えっとね、筋トレやっていくんですけど。あんま、重いダンベルがないんですけど。まあ、ちょっとね、やれる範囲のことをやっていこうと思います。やります。とりあえず。アップができます。 でもこれが気持ちいいんだよなこれから3頭3頭やろうかなここここねここやりますで今日もし時間が余ったら家じゃできないなんかデッドリフトとか何かやりたいな時間があればね はい、というわけでお疲れ様でした<笑>とりあえずじゃあこれから使った器具をあれねアルコールで拭いて掃除して<笑>帰りたいと思いますまたねこんな感じでこういう動画見たいなって方は是非グッドボタンよろしくお願いしますはい、えー、今編集中なんですけどえー、出前でハンバーガーを頼んでしまいましたえー、まあね普段本ほんと年に 数回かなこのジャンクフードとか食べるの。まあ、たまにはね、いいでしょう。筋トレも楽しんで、食も楽しむ。うん、いいと思います。なんかこれ、異常にキャベツが雑に盛られてるけど、まあ、あいいかな。というわけで、お疲れ様でした。動画終わります。うわ、こっちの、サルササルサソースのやつの方が美味しそうだね。ちょっと、な, なんで レ, レタスがこう、レタス量おかしくないか。こんなもんかな。